なるほどそうね

合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとってつらい記憶だった絶体絶命の中ルフィが下した苦渋の決断それは「辞書頂上戦争」。

戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。三人号を手に入れたルフィたちは。

航海者たちが集う新世界への玄関口シャボンディー諸島に到達この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている必死に応戦をするルフィたちだったが突然現れた七部海バーソロミュークマの手によってそれぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ麦わらの一味は

完全崩壊を喫してしてまったルフィが飛ばされたのはニョ島アマゾン リ, リーこの島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは兄エースが公開処刑されるという情報を知るエースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィしかし時すでに遅くエースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた

ルフィは海峡のジンベエやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し海軍本部のある地マリンフォードへと向かった一方その頃マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていたこれらを率いるのは四皇の白ひげ世界最強の大海賊である

迎え撃つ海軍を最高戦力の大将赤犬キザル青木二が集結するさらにはもう一つの大勢力王家七部会も顔をそろえ白ひげ海賊団と相まみえるのだったその規模と世界を震撼させた結末から後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦エースの処刑をめぐり

その大乱戦の火蓋が今切られた強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード白ひげが巨大な津波を起こせば青生地が瞬時に凍結させる

誰誰ががが勝ち誰が負けても時代が変わるまさに頂上の戦いが繰り広げられていたそしてルフィ達はエースを救うため戦いの真っただ中についに降り立ったこいつ麦わらのルフィだ奥越えルーキーだぞなんで麦わらの一味がここにいる

いきなりかよ慌てるな本部のやつらとはいえただの海兵だお前らにかまってる暇はねえどかねえならぶっ飛ばしていくぞ甘く見てると後悔するわよ一人10万よ幸せっぱい

私たちを狙うてさ行くわよこれを食べて。

だぞ準備はできてるぞ

フランキー・ファイヤーボール

サンダ ー, チャージウィング

ジャンプフランマージュシャット、うん、その程度だディナーの準備は済んでる

なかなかだが俺の拳が上回ってたみてえだないきなり海兵かよこいつは頂上戦争のど真ん中だな聞いてた以上にとんでもない状況じゃねえかこんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ

みんな聞いてくれエースはあそこにいるこの戦争でエースは死んだルフィーこの世界は現実じゃねえかもしれねえけど俺は俺はエースを助けたいゾロナミウソップサンジチョッパーロビン

フランディ、今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。おう、どけよ、俺たちはエースのところに行くんだ。おお、麦わらの一味。揃いも揃って、どうやってこんな場所まで来れたんだい。

しかし、シャボンディで拾ったばかりの命を、こうもあっさり捨てに来るとは呆れるね借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかねえと。若いね先に行け、ルビ。ィ。こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助ける。

わしも舐められたもんだよ好き勝手もここまでだ麦わらお前ケムリお前と戦ってる場合じゃねえ俺たちはエースのところに行くんだルピ先に行って

行けルフィ こ, ここは俺たちがなんとかする行ってルフィエースを必ず助けてすまねえ頼んだ待ちやがれ麦わら悪いけど私たちの相手をしてもらうわよルフィの邪魔はさせねえぞ

ラーズテンフまタモルダナお前の能力じゃ俺には勝てねえ。え

お俺から行く

し、うん、これは気を抜けなそうな相手んだ今行くうチエフルールデルフィニウム

私たちの勝ちよ少しは強くなれたかしらおおシャボンディの時とは見違える強さこの数日で何があったんだ手下でこれなら船長はもっと危険なのかね

船長を逃がすためとはいえ、光だろうがなんだろうが切れない道理はねえんだよ。俺のビームの方が強いってところ見せてやるぜ。おいお前、下ろしちまうぞ。レポンズレッサー。びっくりしたね。任せろ！うわ

流アッシュがまだ終わってないわ。

いい俺に任せろコンカっ

だラショモまだおわってないんだね。

オルサリーノさん、麦わらをわ岸がにたどり着きそうです。まいったねえ。仕方ない。ここは任せたよ。待ちあがる海賊風情がこの海軍本部で好き勝手できると思うな

ここは倒産ぞ麦わらの一味邪魔だデカブツ3枚におろすぞこらパワー勝負なら俺様の出番だスーパー任せろよし行くかまずは飯だ

悪いなゾロ俺がやる<音>

様の技術力味わわせてやるフランキーラディカルビールここまでか俺たちにはよ目指すべき場所があるんだわだから

止まれねえのよあらら、とうとうここまでお前には、まだこのステージは早すぎる早くねえよ今は一人じゃねえからな

の後ろには仲間がいるんだまさに満心創痍じゃなこの怪我で海軍大将が相手では分が悪い加勢させてもらうぞルフィジンベ行くぞよしセカンド、うん

お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな男一匹選んだ死の道デザースパーあららこれはまた人客だ

今度はクロコダイルお坊さんもかこんなルーキーに加勢するとは七部会も安くなったもんだね邪魔はねえな麦わら<笑>おお前はワニ長いロゴフグらしで体がなまってやがる刀なしにはちょうどいい相手だ

黙って突っ立って<笑>こんなところで立ち止まらねえ俺は絶対たどり着くわしも少しは役に立たせてもらおう

ク, クロコダエルあんたが他人の助っとはね<笑>勘違いするなよ俺は俺の目的のためにてめえらの相手をしてるだけだあんたはもう少し利口だと思ってたんだが少し買いかぶりすぎたかねえそうじゃなあ

こちらはこちらでなすべきことをするまでじゃいけるかギアセカンドゴムゴムのジェットガトリングここは任してもらおうか

ダイスブロックパルチザンまだまだお前俺に逆ブランドセッコランドデす。スあららこりゃまいった天野村雲。もきぜいじゃねえか

おーうん、びぶ、ね、腕が鳴るよ。

ん、血くらいいででどうこうこななるわしではないわだだ守りてもんはしっかり守りある。れ

これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ待ってろエースなぜ仲間のことを思ってる人たちがお互い傷つけ合うのどうしてこんなに血を流すのジンベエクロコダイルの火星を受け立ち下がる難敵を撃破したルフィ

ハンコックから手錠の鍵を受け取りついにエースのいる処刑台にたどり着いた。

俺の言うこともろくに聞かねえで武者ばっかりしやがって俺も弟もお世話になっちまう

は火のロギアだぞ。気をつけろ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。

は面倒なやつに好かれちまったもんだおいルフィーお前たちはさっさと逃げろいやだ俺もエースと一緒に戦うあいつには絶対エースを殺させねえ昔から頑固だよなお前はよならこいつら全員ぶっ飛ばして一緒に飯でも食いに行こうぜお

なルフィいつかエースも超えてみせるさ力が戻ってきたみてえだもう弱かった頃の俺じゃねえ修行の成果を見せてやる何を言うちょるかわからんがのうどちらにしろ貴様らはここでしまいじゃおい

行くぞ！お前ら、ゴムゴムのガソリンガー！あ、う、ま、んうん、いね。とうとう俺を本気にさせやがったな

アイテが強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。

やる

ぶちのめしてやるよ。

でもいいぞ！

よっサードゴムゴムのギガントピストルまだじゃまだ終わらんエース大丈夫かお前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかったありがとうルフィ強くなったな<笑>俺はエースの弟だからなそれに…

みんなにも助けてもらった<笑>調子がいいぞやったようやく感覚が戻ってきたぜ怪物と呼ばれようと俺やったわねこのメモリアでの目的は果たしたわもう大丈夫みんなの力は戻るわ

どうしてキューブの様子がおかしい

ままたたあの光をまとってる、ま、た余計なことは考えんなここを切り抜けることさっきよりも強くなってるのかそう考えて良さそうだなこれもキューブの影響でも考える暇はもらえなさそうねこいつ強えな

시대

邪魔をするか進化しらぬ正義が負けるわけにゃ早く回復しなきゃ

<笑><笑>やっと俺の出番か。

見られてよかったちゃんと。

みんな無事でよかった<笑>そうだなリムありがとう助かったべ別に大したことはしてないわまあでも無事でよかったわねルフィ

みんな帰ろうしかしマジでやばかったなもうダメかと思ったぜロビンちゃんがとっさにみんなを繋いでくれなきゃ危なかったな賭けのようなものだったけどなんとかなったわね<笑>ありがとうなロビン

激戦を乗り越え無事に帰還した麦わらの一味満身創痍の彼らだったがもう迷いはなかったそして最強の巨像が再び彼らの前に現れる辞書終結麦わらの一味」。

ルフィは私のことを友達って言ってくれたのだから。

ちゃんと力は戻ってるみてええなんとか乗り越えられたわねよーしうたげだーースーパー<笑>ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね私には仲間なんていないから羨ましく感じるわなんだアディオは違うのか

アディオはお前の仲間だろ仲間アディオがわからないけど、もしそうなら嬉しいイム、少し顔色が悪いみたいね大丈夫ええごめんなさい、私は疲れたから休むわ

<笑>いよいよだぜリム残るは炎の巨像のみだ奴は一つの場所にとどまらず侵入者の行動に応じて動き回る俺たちは今どうすることもできないが奴とは間もなく相まみえるだろう<笑>俺のコテコテの準備も整っているは<笑>ッは、ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ

アディオその炎の巨像だけど戦わずに倒せないかしらなぜだあの巨像達は学習能力を持っているのルフィ達と一度戦った以上より強くなっているはずだわルフィ達が心配かルフィは私のことを友達って言ってくれたのだから安心しろリム

俺もルフィたちは大事だあんなに気持ちのいいやつらはそうはいないからな本当ああ巨像との戦いで傷つけるつもりもない勝てないと思えば逃げるだけさ<笑>ええ、うん、友達

ありゃサンジがいねえサンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞよし呼びに行くぞアディオの小屋だなどうしたんだフランキーいやコーラを作る材料を探してたらなんだそのキノコ

でも、あんまりうまそうじゃねえな。<笑>毒はねえが、確かにうまくもねえ。そういや、サンジはどこ行ったメシってもらおうと思ったらこのキノコを見たと端、ん飛び出していちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる古ハの洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえ、が面白そうだ。俺たちも行こう。

どこにあるんだっけ忘れたんならアディオに聞きゃいいんじゃねえかすぐそこにいるんだしよ。